いあこう握った感じでいっい音鳴らしてるって僕が鳴らしてるんだけどいい骨ですね。 こ痛い大変でなんかいやう<笑>んな感じでこなじゃないですか。これ全然痛くない まあ、これはあの、若さゆえですね。はい。と聞いてくると、この、この辺なんかツボなんで。うん、あの、こう、響く感じが強い。よくね、足裏のツボって言いますけどね、まあ、ツボ自体は本当はこうのほうたくさんあります、ね。 そうなんで す, んです。ただこの骨と骨の間とか割と響く感じがあるかなと思、ねはい<笑>はい、い, いですよ ね, そうですよね、ま あ, あのこっちまあああのこっちるんですよね。足しえない、はいですねこの方があのそうでがあります 意外と痛 っ, っ。いいおすごい